なかった何を恐れる必要がある奴の別名は孤高のレッドトトを組むことを嫌い孤独を貫くことを信じているわかるかヤはたった一人でロジャーや白ひげと渡り合っていたということだ出迎えご苦労 仲間我には仲間などおらぬただと一人もな。 お前の言ってた約束の島ってのはどうしたのルフィなんだかとても嬉しそうね匂いだあの島からものすげえ冒険の匂いがするものすげえ冒険かたまには狸も助けてみるもんだな恩返しになるかあなる か, なるか さすが、はい、だな。 こんなふざけた戦いを仕掛けてきやがったなまさか赤の伯爵レッドフィールドロビン知ってるの昔白ひげやゴールドロジャーと共に名を馳せた海賊の一人よレッドフィールドはって俺に何の用だ用があるのは貴様の頭の中身だ 我は生まれつき見聞色が強すぎてな騒がしいくらいに人の心の声が聞こえるそしてこうして触れればより奥底にあるものも先ほどのものもこの魚人島の風景も貴様らの心を歯に書き記るし再現したものだ一体何のために 答えは単純手に入れた道具を試しただけだルーキーにしてはなかなかの修羅場をくぐってきたようだなネプチューンビビドルトンこれだけの用心が集まればかなりよからぬこともできてしまうわねじじ何を企んでやがる王になるのさ 海賊の王に な, 海賊王になるのは俺だ貴様の心は真っ直ぐす<笑> そろって期待外れだなここで殺しておくかやめてくれよやっぱ殺す必要はねえだよ う, うんうち、んうんうん、に来いパト 目的を達成するには情けも甘さも捨てねばならん<笑>こいつがいれば十分だシュラの道に貴様は必要ない。<笑> さらば、ね、パートナー勝手に盛り上がったまま消えてくんじゃねえもう少し遊んでいけ必要なものは手に入れたこの島でやり残したこともない故に貴様らと戯れる暇はない我を追えば傷つくだけだ 体も心<笑>今さら傷の一つや二つ増えようとどうということはねえよかろう俺はキスを恩返し。<笑> 傷を負うのは我も同じか。老いたな、人間とは。親、う、分、ん。ここも空振りだ。どうだ、ニコロビン。<笑> 我もとで身の捜索を手伝わないかそれなりの見返りは約束するなあれはロビー違うあれは私の忘れていたよ すでに働いてもらっていたんだった最近物忘れが激しくてねでは行こうかニコロビえおやんばん、だまだいたのか貴様らこの子があんたに伝えたいことがあるって言ってるのよ 我はこれから食事の時間だ。邪魔をしないでもらおうか。 おいらじゃなきゃ どうぐとしてじゃなく仲間として、えー 海賊王になるにはそれ相応の覚悟が必要だ海賊王ゴールディ・ロジャーそれに最も近づいた男エドワード・ニューゲート金獅子の鹿仏の戦国大海賊時代の幕を開けそして老いていった男たち奴らを超えるためには何もかも捨てる必要があった甘さや 情け甘さを捨て情けを捨て貴様を捨て我はようやくこいつを手に入れることができたバットバットの実。モデル・ヴァンパイア これで我は不死のヴァンパイアとなり今最後の一つを捨てる。 彼女に一体何しやがった若さを吸ったのさヴァンパイアの能力でな<笑>戻ってきたぞ若き日の力が老いによって奪われた力が見えるか老いに敗れていった男たちを、これが若さを取り戻した本来の我の姿だ ハハハハお前は何も分かってねえんだとなんか関係ねえ白ひげのおっさんは強かった今のお前なんかよりずっとなでたらめを言うなましてや 今の不死の力を手に入れた我が劣るはずはなかろうニューゲートだけではない戦国やガープとて年老いて衰えたから一戦を退いたのだ老いも知らぬ若造に何がわかるだったら教えろよ俺に老いってやつをおいルイいいだろう味わうがいい これが追いだ力が失われていくのがわかるだろう体力。気力全てを奪われてなお夢を語れるか、麦わらってもボうだから痛くねえ。嘘をつけ うように動くかつてきた一つ一つ失われ手のひらからこぼれ落ちていくからどんな夢を思い描く自らの体がそれを裏切る大虫暗く見 な, ないみなぎるぞさあ人は大いを受け入れ一つ一つ諦めていくやがて訪れる死を迎え入れるため I'm just gonna see this. 命を救うことも仲間たちの命を救うことも何一つ諦めちゃいなかった<笑>白ひげのおっさんだけじゃねえじいちゃんだってレイリーだってお前みてえに老いを言い訳にして大事なもんを諦めたりはしねえ大事なもんを簡単に捨てられるお前があのおっさんたちを 超えわれるわけねえだも俺も絶対に仲間は捨てねえだからお前が俺に勝てるわけがねえんだそんな理屈が通じるか 理屈なんか知るか俺はお前みてえに諦めもしねえしわくちゃのじいさんになっても体が動かなくなっても俺は死ぬまで夢を諦めねえ一度自分の夢を捨てたお前が勝手に他人の夢を横取りするなよ はあんんんななもんじゃなかったんだっただて実力を出せねえまま死んでいくのが悔しくてだから親分は大事なもんを簡単に捨てたんじゃねえバトンもういい親分我は借り物の若さで借り物の夢を追おうとしていた。 そこの言う通りだ戻った確かに我は諦めていた勝手にやつらに夢を託した気になって自らの夢を捨てた やつらの死や引退をきっかけにもう一度夢を追う気になったものの今度は老いに抗うことを諦めた大事なものと引き換えに永遠の若さを手に入れるという安易な道を選んだ、うん ようやく目が覚めたよ、麦わら海賊王。借り物の夢と借り物の若さで手に入れられるほど安い称号ではない。故に我はここに誓う。今この時よりこの醜く追いさらばえた姿のままニューゲート、ロージャーをそして全てを超える。たった一人でも。 海賊王となってみせる何が追いさらばえた老人だとんでもねえたった一人でかいやたった一人でじゃね え, え一人と一匹でだおいらも誓うおいらは親分の隣で ずっと親分を守り続ける何度してられたって関係ない飛ばされても殴り飛ばされてもどこまででも勝手についていくウェラもボウラの夢を絶対に諦めねえ生、うん、意気なこと貴様に預けたのは失敗だったようだな麦わら<笑>。いいだろうパトヒ 一人と一匹の新たな野望の第一歩だ。我らの旗印となってもらおうか麦わらの一味、貴様らを倒し、今一度我が名をこの世に知らしめんすげえおっさんだな。でも負けられねえ。海賊王になるのは俺だ さすがにブランクがありすぎたな今の我々にはこれが限界だブランクがあってこれかよ世の中にはたくさんいるんだなとんでもねえクソじじいの今回は俺たちの勝ちだな、うん、次は負けねえからな同じタヌキとして俺はタヌキじゃねえ見つかってよかったわね やりたいことぬっきき敵にシオンを送ったこと後悔させてやるぞ俺は親分を絶対に海賊王にしてみせるからなそう後悔する日を楽しみにしてるわあ、忘れてた私たちから取ったもの悪用しないでよねすげえ剣豪を手に入れたらいつでも襲ってこい俺が許可するいや俺が却下する俺様は呼び出してもいいぜ 俺ほどスーパーな変態はそうはいねえからなあ呼ばんで思い出したんですよあなたのことパトと私が<笑>あなたのルーキー時代の愛称でしたよねパトリック・レッドフィールド<笑>その子は自分の名を分け与えた子供のようなもの最初から捨てられるはずがなかったんですよ、うん 我も驚かされたよ。貴様の変わり果てた姿にはな、花んたのブロック。よほほほほほほほ<笑>海賊王になるのは俺だ。<笑>次に会った時にはこうはいかんぞ、麦わら。ししし。あ<笑><笑><笑><笑><笑>あ、待ってるぞ。じゃあ、またな。 だな、親分ああ変なやつらだったなそうだな<笑>悔しいな親分 お, おいらもっと強くなれよ<笑>その涙を忘れるな我らの夢は今ここから 始まるんだだ面白い男だったぞニューゲート貴様が未来を託しロジャーお前のように麦わら帽子が似合う。